The <laughs> best. いいらっしゃいませようこそドリームクラブへ一緒に過ごす女の子を指名してくださいねご指名はみやんさんですねかしこまりました。 ミヤンです。はじめましてよろしくはじめましてミアンです